みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はピッキング・ハハモニクスというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。ピッキング・ハハモニクスあどんな奏法かといいますと、なんかこうピーピー・ギャー・ギャーと甲高んかかんい音が鳴るような奏法です。ちょっと鳴らしてみますと、こんな感じの音です。<音楽> こんな感感じじののです。ちょっとこれやってみましょう。えー、いつもとおり画面のズバババーンと、ちょっこれ 近, 近くのお手元もお見せしながらやってみようかなと思います。ピッキングハーモニクスはその名前のとおり、ピッキングがすごく大事になってきます。というか、ピッキングのやり方という感じです。うまくいけば、この5弦の解放だけでも。 まあ、こんな感じでいろんなハーモニクスを鳴らすことができます。ちょっと順番やってみましょうか。まず、このステップ1としては、語弦をピッキングします。ボンと。でも、この語弦をピッキングするとき、普通にこう外にこうブワッとピックが逃げるようなピッキングではなくて、予言に止まるようにまずピッキングをしてもらっていいですか。こんな感じです。ピックの先端が5弦を離れたら、予言に止まるようにピッキングをしてみてください。これがまず、ステップ1です。 そで、その次、ステップ2としては、ピッキングをして予言にピックが当たったら、この状態で、この親指の側面、この横側のところ、ここが5弦に当たるようにちょっと位置を調節してみてください。まずピックが予弦に当たります。でもそこから親指の側面がちょっと軽く振れる感じです。低く振れる。低く振れる。低く振れる。 こんな感じですで、す。ステップ3としては、これを同時に行います。ピックが4弦に当たる。それと同時に、親指の側面が5弦に当たる。これとこれが同時に、えー、この2つの動作を同時に行います。そうすると、こんな感じで、ちょっと甲高い音が出るとともに、 普通のこういうジャーンって実音じゃない音が出てくるかと思うんですが、どうでしょうかこのステップ3がうまくできたらとりあえずいよいよ完成という感じです。で、気をつけた方がいいかなと思うステップ4としては、親指の側面は触れたらすぐに離す。くっつけっぱなしにするとすぐ音が止まってしまうので、鳴ったらすぐに離す。こんな感じです。こにちょっとピックが奥に。 動いているのが分かりますでしょうかこんな感じです。で、さらに強いて言うならば、ステップ5としては、慣れてきたら、ピックを奥にやらずに、そのまま流すような感じでピッキングとかもしてみましょう。こんな感じで。そうすると、普通にフレーズを弾いているときでも。 こんな感じでピッキングを刃ク X を鳴らすことができます。これがステップ3。そして C というならばのステップ4、ステップ5という感じです。うまくできない方はちょっとピックの持ち方とかを調整してみましょうか。こう、<笑>弦がありますよね。でそれに対してこのピッキングをしていくわけなんですが、これが5弦だと思ってください。ピックが当たります。で、このままピックの先端が5弦から離れます。ウィーイーと。 それで、この瞬間にこの親指の側面がこの5弦に当たるようにしたいんです。でも、そのためには、このピックと親指がこう平行に持ってしまうと、弦とこう平行に持ってしまうと、すごく当てづらいんです。ピックが5弦の先端を離れます。ブーブーブーブーブブと。そうすると、親指の側面はここにあるので、弦に当てられないじゃないですか。そうじゃなくて、親指の爪を寝かせるような感じで斜めに持ってあげるんです。そうすると、 こんな感じの角度になりまして、ピックの先端がこの5弦から離れても、親指の横はくっつけられる。こんな感じです。ピックと親指、弦がまっすぐだとこんな感じになってしまうわけです。ピックの先端が5弦を離れたときには、親指も離れてしまうと。そうじゃなくて、親指の爪を寝かせるような感じで、極端に言うとこういうことです。こんな感じで寝かせるように持ってやげて、ピックの先端が5弦を離れても、 親指の側面が当当当当当たたたたたる。当たる。当たる。当たる。当た る, 当たる。こんなな感じなわけです、えー。ちょっと深めに持つというのもいいかもしれませんが、とりあえずさっきのステップ1にやったように、5弦の弦を引いたら余弦に当たるようなピックの動かし方、奥に持っていくような動かし方ですね。そしてピックを斜めに持って、ステップ2の親指の側面を当てる。これを同時に行っていただくと、 ギャイッという音が出てくるかなと思いますであとはちょっと歪みを強くしたりとかするのもすごく有効です生音でやろうとするとこんな感じであんまり大きい音が出ないのでちょっと歪みを強めに設定して こんな感じでギャギャギ ャ, ギャとしたサウンドを楽しんでいきましょう。とりあえず、そんな感じでしょうか。今回はピッキングハーモニクスということでした。ちょっと慣れないとなかなか音が出ないと思うんですが、頑張って練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>